はい、会場改めましてです、ね、すでにお客様に最初にお詫びを申し上げています。はっいと言います。 私たち、踊りりりははは、えー、そうですね、会場祭りを盛り上げることはどことどにも負けません今日、えー、皆さんに、に楽しまいりましとう愛たま皆さん、日本代表の応援ってことですか日本日本 でしも楽しいのかよろしくお願いしまーすますすすはい、ででででででまままるかかかととしししンスももねね、先ほどのご紹介にもありました通りりりたた2000年からです、ね、あ2010年年年年ららなな心大大きききイベント参加することが4、えー、ししぶぶテ3す。 えー、このステージが初めてくれるうメンバーも多くいます。本当にね、人、えと、ー、してなかなかうまく分からないかもしれないんですけど、元気いっぱいね、笑顔満点のドリルをしていきたいと思います。それでは俺に、お願いしりょう新ます。 ですですお い, おい<笑> よさとはいきますよ。<音楽> No!、Yeah. Yeah. そうかよ。まあ、すみしいか。なんで。見ていただいた並びに参加していただいたお客様に感謝。今日つけ、れい。ありがとうございまし た, あました。あと、停止。 アクトありがとうに今度します